お願いいたしますこんにちはありがとうございますこの会場に熱い中足を運んでくださった皆さんに感謝し神殿を 世界観を届けられるよう一生懸命劣ります。よろしく いい天気 YOU! <laughs> 鷹のこ心 ありがとうございました